ほんとシェルターウッズ、やめてください。窓がほぼないようなもんだから、ここが一番辛い。狭いマップでヒルビリ。ーどこから飛んでくるかわかんないから怖いなー。とりあえずここ回そう。え、破滅壊したの 早いありがとう一発目でキャンプかどうか確認しとこ近出しキャンプするかなえそれはまずい。 いやこれはまだ突っ込まないほうがいいか2人釣ったらこれはキャンプするなーまだ発電機5台だしなんとか救い出したい今行くしかない もったいないけどこないだ倒すごめんなんとか逃げてーメグを耐久斬りで助けるか あれちょっと待って。メグの体力ゲージが減ってなくて、今どのぐらいなのかわからない。ああ、続くのが一歩遅かった。心音が聞こえる範囲で、猶予入れて逃げるぞ。メグお願い猶予で壁になってー。ありがとうメグ。 が持ってくれたからなんとか逃げれた早く回さなきゃ治療してくれるいいわよじっとしててケイトありがとう。 半分行く前に助けてあげてればメグごめんよーあなんか拾っちゃったもらってもいいのかなもらう気満々だったでしょ黒が見つかったね わーメメントだ。これはまずい僕も次倒れたらやられちゃうかなあともう一つぐらい回ってる発電機ないかなあったー よし、通電だーバベチリ対策間に合うかなゲートちょっと待っててゲートまず開ける今から助けに行くよ 僕の身を案じて次は一緒に脱出したいね